きくちろくもそうに中の声で集まってしつさしてきゅうしつさしてそのそのといけすた三角が宿すくよしんこすけたさんかくがやどす 原「点々放物線」「これが解析か」「理学博士じちゃうまいし」「加速となんかしるものか」「あたまかしかや三角に」 神みにつしなないかトンチンかんのごかなどやっても役には立たないよおはナポレオンコウやモウシかさけいた い, いて 吹いたなめなんか知ぬものか嫌なかんじゃ」「昔かも昔を昔喧嘩けほるしい奴なゆきが」 他国分は溶けた水雨か中国人気と今更にも題らしく言うけれど